ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。印のところに NVME という SSD を取り付けたいと思います。結構ホコリがすごいですね。掃除機で吸いたいと思います。パソコンの中身はこんな風になっていて、ASUS のマザーボード Z170A を使っています。フラミングの動画を上げていたら容量が足りなくなったので、今回増設してみました。NVME は結構発熱をするっていうことだったので、ヒートシンクを取り付けたいと思います。 はい、簡単に取り付けできます。マーク結果は3倍ぐらい速くなっています、えーと。バーチャルボックスの、えー、Ubuntu を立ち上げて、その中のブラウザをクリックして、どちらが速く立ち上がるかを見てみましょう。NVMe の方が先に立ち上がりました。6秒29です。速い、えー、と !SATA の SSD の方はまだ起動に時間がかかっています。 SSD の方は立ち上がりました、えー。39秒19です。やっぱり早くなりました。ご視聴ありがとうございました。